お花紙で大小の青いポインセチアを作りましょうお花がつぶれない収納法もご紹介しますまずは大きいポインセチアです三山タイプの蛇腹折り型紙を使います2枚重ねにしたお花紙を型紙に挟み蛇腹に折ります 2つ折りにしたら、全部山折りになっている方から斜めに切り落とします。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。内側になる方のお花紙も同じように蛇腹折りにして2つに折ります。少し小さめに斜めに切り落としましょう。 二枚重ねになっているお花紙を開いていきます。ふわっと立体的になるよう、真ん中だけを指でぎゅっと押さえましょう。外側になる方の真ん中に液体のりをつけ、内側になる方を重ねて真ん中をぎゅっと押さえます。その中心に液体のりをつけ、 直径5ミリぐらいの白い発泡スチロールビーズを何粒か貼りますビーズはお花紙を丸めて作ることができます白いお花紙で作るときは発泡スチロールビーズを青色の絵の具で染めます青いお花紙を丸めて作ってもいいです お花を収納する筒を作りましょう栄養用紙の端を1センチくらい折ってのり付けし筒状にしますこれを4つに切りますお花の中心を押しながら丸めて筒の中に押し込みますこの状態で飾る時までしまっておきましょう次は。 小さいポインセチアの作り方ですお花紙を半分に切り、2枚重ねにします六山タイプの蛇腹折り型紙の半分のところに挟み三山の蛇腹折りにしますこれを半分に切ってから大きい方と同じように作っていきます 収納するための筒は、B6 サイズの紙を使います。作り方は、A4 サイズの作り方と同じです。筒にしまう方法も同じです。飾るときは筒から出し、花を開いて形を整えます。 大小並べ方を工夫して飾りましょう。